まだ時間がないです<笑>まだあんまり時間が置かないです<笑>特別な気持ちですまだはっきりは決まってないんですけどあの英語を使っていろいろオリンピックとかにも関わるような仕事ができたらいいなって思ってます社会人で働いてるんで社会に貢献できるようにこれからも一生懸命働きますやっぱりお母さんとお父さんに 今日の日をお母さんの着物着てこうやってみんなと一緒に迎えられたのが嬉しく思いますまだまだ迷惑かけますがこれからもよろしくお願いしますお父さんお母さん20年間育ててくれてありがとうございますこれからもっともっと親孝行ができるように頑張りますありがとうそうですねうんまだちょっと実感がないんですけれども あのまあ大人になってからの第一歩だと思って<笑>、将来振り返った時っときにいい思い出だったなって言えるようにこれから頑張っていきたいと思います。まだ全然実感がないんですけど、すごいドキドキしています。え？あ将来はウェディングの関係のお花屋さんになるので。 お客様の思いに応 え, えられるようなお花屋さんになれるよう頑張りたいいと思います、えっと、もうちょっと今就職して働き始めてるんですけれども、えっと、やっぱお客さんに接する仕事っていうのはまだ難しくて、えっとまあ、1年後2年後どうなってるかまだわからないですけど今より少しでも人に穏やかに優しく接せれる人になりたいなと思っています。 まず最初に送りたいのは家族ですねやっぱ今まで座っててもらってここまで大きくなりましたのであのみんなにも着物姿見せてきたのでそれをもってお礼ととしたいと思い思ます<笑>私も同じで家族に感謝の言葉を送りたいです今までたくさん迷惑をかけたのでこれからはそれのその恩返しができるように頑張っていきます まあそうですね、阿蘇で20年育ったんでやっぱ阿蘇で学んだことが結構今の福岡の生活に響いてい か, いかせてます以上ですはいいやもう本当に阿蘇に感謝感謝ですねありがとうございます阿蘇僕は公務員になって熊本に恩返しをしたいです一文字は、えっと、強いです<笑>今日、今年はやっぱ力強く これから先生きていけると思います。<笑>はい、そうです。責任を持って、えー、いろいろ挑戦できる人になりたいです。えー、感謝の気持ちは伝えたい人はいっぱいいるんですけど、やっぱ家族とかじいちゃんばあちゃんとかに伝えたいですね。えー、今までここまで育ててくれてありがとうございました。